1番線から浦越線各駅停車渋山駅が発車いたします。2番線から小滝線、急行、三沢空港駅が発車いたします。1番線、浦越線、戸惑います。続いて2番線、小滝線、ラブライナー、戸惑めます。無理なご乗車をやめください。 カーブが多く電車が揺れますのでご注意くださいこの電車は帝都湾岸高速鉄道湾岸線直通ラブライナー急行虹崎空港行きです次は沢袋です沢袋の次は仏川地町に泊まります南寄物町昌平橋石本町へおいでのお客様はお乗り換えです The next stop is Sawabukuro. 0、oh, 7. This train is the Love Liner Express, on the Odoki Line, bound for Nijisaki Airport. The next stop after Sawabukuro is Odoki Awaji m a c h i For u stations in between, please change trains at the next stop. 間もなく、沢袋です。出口は右側です。沢袋の次は、おオきキアジ町に停まります。Arriving at、サワブクロ。O7 The next stop after サワブクロ is オトキアワジマ この電車は、帝戸湾岸高速鉄道湾岸線直通、ラブライナー、急行、二次崎空港行きです。次は、お元木淡路町です。お元木淡路町の次は、肘脂町水島高に止まります。ドーム正門、お元木坂上へ、おいでのお客様は、お乗り換えです。The next stop is, オトキアワジマチ。O-11 This train is the Love Liner Express, on the Odoki Line, bound for Nijisaki Airport. The next stop after Odoki Awaji Machi is Hijiri Machi, Mizushima Zaka. For u stations in between, please change trains at the next stop. 11。The next stop after Otokiawaji Machi is Hijiri Machi, Mizushima Zaka. この電車は、帝都湾岸高速鉄道湾岸線直通、ラブライナー、急行、虹崎空港行きです。次は、ひじり町水島坂です。ひじり町水島坂の次は、万世橋に止まります。神田、大川町、前楽園へ、おいでのお客様は、お乗り換えです。The next stop is、ひじり町、水島坂。 Oh, This train is the Love Liner Express, on the Odoki Line, bound for m i j i s a k i Airport. The next stop after Hijiri Machi, Mizushi Mazaka, is Mansaibashi. For u stations in between, please change trains at the next stop. まもなく、ヒジリマチミズシマタカデス、デクチワ、ヒラリガワデス、ヒジリマチミズシマタカノツギワ、マンセイバシニトマリマス。a r i i Oh, fourteen. The next stop after is、 各駅停車は、降りましたホーム。同じホームで次に参ります。この先、万世橋でも、各駅停車にお乗り継ぎできます。豊月市場へは、万世橋でお乗り継ぎください。 次は万世橋です。出口は左側です。この電車は湾岸線内ラブライナー急行二次崎空港行きです。万世橋の次はダイバーアイランドに止まります。豊月市場へおいでのお客様はお乗り換えです。The next stop is 万世橋 O18 This train is the Love Liner Express, bound for Nijisaki Airport. Via the Wangan Line. The next stop after m a n s e b a s h i is Diver Island. For stations in between, please change trains at the next stop. まもなく、マンセイ橋です。デートメトロをご利用くださいまして、ありがとうございました。出口は左側です。この電車は、湾岸線、ラブライナー、急行、二次先空港行きです。マンセイ橋の次は、ダイバーアイランドに止まります。Arriving at、マンセイ橋 O18:This train is the Loveliner Express. Bound for Nijisaki Airport on the Wangan Line. The next stop after m a n s e i b a s h i is Diver Island. テニコを トワン湾岸高速鉄道湾岸線をご利用くださいましてありがとうございますこの電車はラブライナー急行伊じ崎空港行きです次はダイバーアイランドです The next stop is Diver Island W20 This train is the Love Liner Express bound for Nijisaki Airport 間もなくダイバーアイランドです。ホームドアにご注意ください。出口は右側です。Arriving at Diver Island.W20 次は帝国展示場です。ビッッグメッセ駅です is, Center, W21 ッビッグメステ、最寄り駅です。ホームドアにご注意ください。出口は右側です。 次は、崎空港、国内線ターミナ W22 まもなく、イジサキ空港、国内センターミナルです。国内線センターミナル、をご利用のお客様は、こちらでお降りください。国際線センターミナル、をご利用のお客様は、終点、ューテン、イジサキコセンターミナルでお降りください。ホームドアにご注意ください。出口は右側です。Arriving at、Nijisaki Airport, Domestic Terminal. W-22 この電車は、国際線ターミナル行きです。次は、虹崎空港国際線ターミナル終点です。This train is bound for international terminal.The next stop is Nijisaki Airport international terminal.W23.The last stop ターミナル終点です。お忘れ物なさいませんよう。うご注意ください。テート湾岸高速鉄道をご利用くださいまして、ありがとうございました。ホームドアにご注意ください。出口は右側です。Arriving at Nijisaki Airport International Terminal W23 The last stop